演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はャチャンネル登録をどうかよろしくお願いします上に伸、まあ、びなチーズネックを食べたいと思いますチーズがなのの伸びるってことなんでしょうかうんどんな感じがちょっと想像できないな食べてて 乗った感じはすご普通だけれど変わったところはあ、上の方が空いてるってところでありましたわうん確かにチーズクリームが伸びているような感じはありますねそれではいただきます濃厚チーズは美味しいですそこまで伸びているとも言えないよう チーーズクリームは確かに濃厚で美味しかったですがそこまでピザみたいに伸びってなるほどではないですねまああくまでクリームなのでピザのチーズと絡むのは違うとのささ伸びというのがちょっと違いますチーズエークレアとしては美味しかったのでこちらも点スとさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエンドヘイエソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします